皆様2番キッチンカー政策は順調に進んででますでしょうか前回はセミナーに行きいろいろなノウハウを吸収させていただいたので今回は保健所に関する事柄をやっていきたいと思います今ご覧いただいているリストの中で今回は1番に当たる保健所に提出するキッチンカー設計図を作成と 記載されていないなに関する動画となります営業許可を取るために頑張りまましょう、ま、ずは設計図を書くにあたり使用したソフトの紹介です今回使用したのは5さまざまな表紙白紙や絵コンテなどのノートの種類が選べ PDF に変換すれば最寄りのコンビニや自宅にあるプリンターで印刷することが可能な便利なソフトです それを使用しまして今回作成したのがこちらの設計図になります俯瞰図と横からの図の2点の設計図が必要となります提供したい品目により設備は変わってきますが最低限必要な設備があります食材を保管する冷蔵庫給水タンクと排水タンクそして流し台に使うシンクの3点です 各自治体によって基準が違いますので保健所に確認してからご用意してくださいそしてこちらが検便用のケースになります保健所の受付で無料で頼めばいただけます費用と検便の受付の時間だけは事前に確認しておきましょうそれでは提出しに行ってまいります提出後にこんな書類をいただきました 設備機材の概要を記載する書類です専門用語が多いので車の改造を依頼した業者に任せるか保健所の担当者さんと相談しながら書き上げると良いでしょう私はがっつり甘えて保健所の方に手伝っていただいて作成しましたありがとうございます皆様今回も見てくださり本当にありがとうございますまた次回は食品衛生許可の取得方法を お送りしたいと思いますでは皆様また会える日までビ バ, ビバ